ははい皆さんこんこにちはにまるさんです今日は前々回公開したエモンダ ALR ですねアルミロードバイクで軽量化っていうことでエモンダ ALR の動画を出したんですけどそれのまあインプレについてちょっと話していきたいと思います6キロ以下のまあロードバイクって乗ったらどうなのっていうのすごいまあ興味あるところだと思うんですけども実際のところは今回はフレーム自体はまあ普通のアルミロードバイクなんで そこが、まあ、きゃ華奢なわけもなく普通に乗れるガシガシ乗れるフレームなのとあとパーツも結構あの信頼性の高いパーツを選んでるんで軽い中でもあの特にその乗ってそのやわな感じがするとか耐久性が低そうな感じっていうのは実は意外となくて普通に乗れちゃうっていうのがまあほんと最初の印象ですね。 まあ、今回の中で本当軽量化で耐久性にちょっと疑問が出そうなのっていうのはスプロ系ぐらいしかないんですよねスプロ系がまあアルミの超軽量っていうことでまああの噂とかだとその結構すぐギア飛びしちゃうというか刃が欠けちゃうとかそういうことが起きやすいみたいなんで、まあ、実用性はほぼほぼないというかすごい低いっていことだったんでそこはまあちょっときついかなと思ったんですけど。 普通に乗る分にはそんなに問題はなさそうですね。ただ、今回のスプロケで一つ一番困ったのは端数がちょっと狭いというか、12から25っていうえ数だったんで、あのフロントシングルで考えると全然足りないですね。あのまあ、1130とかそういうのだったら、まああのなんとか。 オールラウンドに行けたかもしれないです12、25っていうのはまず25っていう方がそのフロントが、えー、シングルの場合 38t なんですね、フロントが。で、後ろが25だともう明らかにその坂がきついですね、上り坂が結構きつくってそこがギア足りないなって思うのが一つとあと 12t っていうのもフロントが38ってことで要はまあインナーで走ってるような形になるんでインナーで。 トップが 12T っていうのこれもちょっとまあ足りないというか 11t だったらもうちょっとスピード出るかなって同じ系ですでもスピード出るかなっていうのはちょっと思いましたなんでまああのアルミとか超軽量とかっていう前に、えー、波数がちょっと合ってなかったかなっていうのが最大のこう、えー、残念なとこではあったんですねだだからここのスプロケだけ まあ、例えば、デュラエース、信頼性なのでデュラエースでしかも軽量でっていうのの11から30あたり、これをつければ、もう本当にあの自転車としては全然問題ないものになるのかなって思います、あとはまあ好みで、えー、サドルですね、サドルをまあ好きなものに変えてもらえれば、あの乗る分には全然問題ないですね、ただ、あのー、僕自体は、サドルも中華カーボンの。 まあ、3000ぐらいのものですが、あれは全然普通に乗れますね。ここは100キロぐらいまでだったら、あれでも全然お尻とか痛くならないんで、ヨーヨは全然できるんで、あのあのサドルがダメっていうのはあんまり。まあ、好, 好みがあると思うんですけども、えっ、ー、と意外とあの形が良くてお尻が痛くならないっていうのがありますね。まあ、形は確かにああいう形好きで僕は他で言うと。 ス ペ, シャのあのスペシャライズの S ワークスのローミンエボっていうのがすごい好きです使ってんですけどあれも形が似てますねそういうちょっと細い形のが好きですねで乗り味なんですけども、あのーまあ、軽いっていうことでこぎ出しはすごい軽いですねでハンドリングがすごいクイックですねまあこの辺はまあ車両っていうかフレームとかよりもやっぱりタイヤホイールあとはチューブこの辺 の影響がもももののすすごい大きいいかもしれないんですけどもタイヤがあのブリヂストンの、えー、エクステンザ R1S っていうのだったんですけどこれの 23C なんですけど、まあ、140g ぐらいしかなくて超軽量なんですよねだからこれはもうちょっと走ったらパンクしちゃうんじゃないかみたいなそういう印象だったんですけども実際乗ってみるとまあ全然普通で割合グリップがよくて。 転がり抵抗はちょっとあの高そうな感じはしてあんまりその転がる方ではない印象ではあったんですけどずっともうとにかくずっと漕いでないといけない進まないみたいなそういう印象はちょっとあったんですけどもあの乗り味というかか不安なな感じは全くなかったですね下りも結構スピード出てたんですけども全然その下ってる時のスピード出てる時の状態の不安な感じは全くなかったですね2 3 c っていうことだったんですけども。 まああまり細い感じもしなかったし怖い感じは全然なかったですねハンドリングの悪影響みたいなのも感じなかったです僕の中で下りで怖いなって思ったのはブラの 22mm の、えー、ものですねそれが細いのが下りです超怖かったですねそれはもう全然スピード出せなかったんで怖かった怖い思いをしたことがあるんですけど今回のは普通に全然 怖い思いい思ををせずにスピードを出してて下っていけたんでそのも、ね、まあもし気にするとしたら耐久性のとこなんですけどもまあそこまで乗ってないんで全然耐久性がいいのか悪いのかも全く分かんないですけどただその何十キロっていうのを何回か乗った感じでは全くその。 なんか耐久性の悪そうな感じはインプレッションとしてはなかったですね全然普通に使えるなっていう感じをしましたで今回そのチューブが、えー、ラテックスチューブっていうのを軽量のものにしたんですけどもそれがものすごい乗り心地がいいんですよねだからタイヤが細いしアルミフレームなんですけどラテックスチューブってことで結構路面の悪いところのアスファルトをかなりスピード出して走っても全然その。 突き上げというか嫌な振動がなくて乗り心地がすごい良かったですね。これはあのー、おすすめだなと思いました。ただあのー、やっぱりそのラテックスチューブは、えー、これもやっぱりパンクの危険性はちょっと上がるっていうのもあるのとあと空気が結構自然に抜けていくのが早いんで一晩経つともうほとんど空気抜けちゃってる状態なんで。 まあ、毎回必ず空気入れないといけないっていうことがあるんで、まあ、面倒な人にはちょっと良くないかなと思いますただ、えー、まあどっちにしろ毎回乗るときは空気入れる習慣だったらまあ特にいいかなと思います、まあ、面倒なのが、えー、嫌いじゃない人にはおすすめですねとにかく乗り心地がいいしもう軽くなるしで、えー すすごくいいですただ、まあ、あのカーボンホイールとかの場合は、えー、熱に注意ですね下りの時とかでブレーキかけてカーボンリムが結構熱を持つとまあ、チューブが破裂するっていう可能性が高まるんで、まあ、カーボンホイールに入れるのはちょっと危ないですけど今回は、まあ、あの普通のアルミフレームのエグザリッドのものなんで特に不安感は全くなかったんですけどもまあ ホイールには気をつけた方がいいかもしれないですね。え、問題、a r 自体の、まあ、乗り味っていうのは、ちょっと今回そのフロントシングルだったり、えー、まああのタイヤチューブがちょっと特殊だったりってことで正当なその判断っていうのはちょっとできないんで、実は今あの、普通の仕様に戻して乗ろうと思ってます。で、 あのフロントシングルやってフロントダブルで普通にデュラエースフルデュラエースにしてスプロケもデュラエースのものでまあ11から28のものでタイヤチューブも普通のものに戻してペダルなしで6 3キロぐらいの。 状態にししてて、えー、組, 組み直してありますそれで、まあ、乗ってインプレしようと思ったんですけどちょっと雨がずっと続いててまだ乗れずにはいるんですけどももうこの仕様になるともう完全に普通の自転車と変わらない、まあ、軽量なんですけどあの、えー、耐久性とかそういうのは一切、まあ、不安は全くない状態にはなるんでそれでまあ乗って、えー、フレームの方のインプレができたらいいなと思ってます。ちょっと本当雨が 多くて週末雨降ってるのが多くて全然乗れてないっていうのが現状ですねまあ本当そのフロントシングルの状態で乗っても割合まあ普通に乗れるというか全然不安なとこはないしま あ, あのパーツ自体は全然普通のものなんで軽量なだけでその。 耐久性に不安ののあるようなものをほとんど使ってないんでほんと乗れば普通といえば普通ですねだからロングライドとかもまあ乗れるだろうし、まあ、もちろん軽いんで昼くらいムレースとかも全然いけるとは思うんですけどもなんかこう軽いっていうとこう壊れやすいみたいなフレームとかホイールまでやばくなっちゃったっていうふうに、えー、勘違いしちゃう人もいるかもしれないですけどホイールもフレームもそもそも普通の耐久性のある普通に使う まあ、通勤とかでも使えるような、まあ、そういう普通の、えー、耐久性のあるパーツで組んでるんでまあ、あのー、不安みたいなのは、まあ、そもそも本当はないんですけどただ軽いっていうと本当に印象的にもろいんじゃないのかっていう風な、えー、印象が持つのはもちろん当たり前なんですねもちろんそういうパーツもあると思うんですね軽いイコールも本当に えー、やばいとか、その壊れやすいっていう、そういうパーツももちろんあるんですけど、今回組んだのは、まあ意外と普通のパーツ、あの、普通に、普通というかちゃんとしたメーカーの、えー、ボントレガーだったり、まあシマノだったり、えー、まあそういう、のの上級パーツということで軽くなってるっていうものを使ってるんで、えー、まあ信頼性っていう意味では特に問題はないですね。ちょっと今回その思ったのが、 えーまあ、前から見てもらってる人は誤解は多分なかったと思うんですけどもあのやっぱりこの今回 の, そのアルミフレームで軽量化っていうのを初めて見た人はそれが最小なもんですから結構その僕が意図してたのと違う風に捉える人がやっぱり結構多かったみたいでそこは申し訳ないなと思いました。僕自体は そ, のそれ以前にやってた動画ででカーーボンフレームで あの金額的にも豪華な軽量パーツを使ってどんだけ軽くできるかみたいなもうあのパーツとしても飛び道具みたいなもう高価で軽量っていうのをつけてどこまで、えー、軽量ができるみたいな企画す既にやってたんで今回 の, そのアルミフレームっていうのはアルミフレームアルミホイールでまあいわゆるそんなべらぼうに高くないパーツを使ってまあ普通に買えるあるいはまあ中古で買ってもその 中古で安く買えるようなパーツをなるべく多く使いながら価格を抑えながらリーズナブルにどこまで軽量化できるかっていうまあ自分の中でのこうルールじゃないですけどそういうコンセプトでやってたのがまあ初めて見る人はもちろんそんなことなんてわかるわけないんでもっとこのパーツこうすれば軽くなるんじゃないかとかもっとこれにすれば軽くなるよねみたいな意見を持つのはもちろん当然なんですよね。ただそうそういいうで軽いパーツを つけてて軽くしたっていうのはもうすでにカーボンの時の動画でやってることなんでそれをやるとただフレームがアルミになっただけじゃないかっていうことになっちゃうんで企画としてはちょっと面白くないっていうことがあってまあ今回はできるだけそのアルミフレームアルミホイールできるだけリーズナブルなパーツで軽くどこまでできるかっていうコンセプトでやったん で, でそれがちょっとまあ あの初めて見る人にとってはそこの意図が伝わらなくてもっと軽いパーツあるじゃんみたいなのは、まあ、当然ながら思うんですよね。そこが、えー、とこっちの作り手のこう意図とその見る人の初めて受ける印象がやっぱズレが出てきちゃったっていうのが、まあ、特に今回初めて見る人っていうのがすごい多かったっていうのがちょっとそこでズレが出ちゃったのが申し訳なかったかなっていうのがあって。 そのまあ、コメントでもやっぱりそういう風なコメントをいただいて何ごい気づきがあったんですよ、ね、その今まで見てくれた人は多分誤解はないかったと思うんですけどやっぱり初めて見る人がたくさん増えるにつれてあこういう見方をする人がいるんだなっていうのがちょっと想定外だったっていうかそういう気づきもあってやっぱりそのたくさんの人に見てもらうっていう意味ではそういうことも。 少し考えながらえ撮っていかなうところはちょっと反省点としてはありましたねで、まあ、もうちょっと車両としては、えー、乗って、まあ、エモンダ ALR のインプレ自体はちょっともう少ししていきたいとは思います動画にできるかちょっとどうあの雨次第なんですけども分かんないんですけども、まあ、もう少し乗ってみたいとは思います ずーっとこれ乗るかっていうとちょっとそうじゃないのかなっていうのも先にちょっと言っておきたいんですけど実はあの今回乗って人だけちょっと残念だなと思ったのがフレームが、まあ、今回50のサイズを買って乗ったんですけどっていうかまあ中古だったんでサイズがあんまり選べなかったのもあるんですけどもちょっと僕にとっては。 ワンサイズ小さかったんですよねあの僕が普段乗ってる同じトレックのマドンナインの方は52っていうサイズでそれでぴったりなんですけども今回50ってサイズでやっぱりちょっとだけちっちゃく感じたんですずっと乗っていくにはサイズ合ってないかなっていうのはちょっと思いましたまああとはそのエモンダー ALR がまあ普段乗るようにすごくいいとは思うんですけどももう1台僕はあのリドレーのダモクレスっていうまあこれ10年ぐらい前のカーボンフレームなんですけどこれもまあそこそこの値段で買ってまああの普段ガンガン乗るように買ったんですけどこう2台同じような感じで割合そのオールラウンド系のフレームでこう。 そそこそこの値段で乗りやすいみたいなのが2台あるとまあ、2台はいらないよねみたいになるのがちょっとあってまあ多分どっちかは手放さなきゃいけないかなっていうのはありますでそれもまあ乗り比べしてまあ自分に合った方を選ぼうかなと思ってますまああのデザインかっこよさの絵んだかまあ希少性とまあ乗り 味が面白かった、えー、ダモクレスどっち選ぶかみたいな形にはなるんですけどまあ本当とにかくエモンダはとにかく見てかっこいいですよね日光 の, の下で見た時 の, あのカラーリングメタリックでマジョーラっぽいそのカメレオンパープルみたいな形の色が本当パープルに見えたりブルーに見えたりって角度によって光の当たり方によって全然見え方違ってきてすごいかっこいいですねかっこいいというか綺麗というか。 本当にまあ美しいフレームですよねそれが、まああのー、他のこうボトルケージの色とマッチしたりとかタイヤのアクセントの黄色とマッチしたりです全体としてものすごいかっこいい出来になってるんでこれはめちゃいいなっていうかあんまり手放したくないなって感じはするんですけども、まあ、何台も同時に持つのはちょっとあれなんで、まあえー、どっかのタイミングでは待って手放すことにはなるんだろうなと思うんですけども。 ほんとアルミで1台持つだったらこれが一番いいかなっていう風なかっこよさではありますはいいかがだったでしょうか今回はあのアルミフレームエモンダ ALR の組んでから乗ってみたっていう感想インプレッションをお届けしました、えー、今後もまあいろんな自転車系の動画出していきますんでよろしければチャンネル登録お願いします それではまた